今日は新型ノアボクシーのサスペンションについて技術的に少しご紹介をしていこうと思います。ノアボクシーのサスペンションは非常に出来が良くて高速道路の試乗動画を見ていただけると非常にお分かりいただけると思うんですけれどもこのサスペンションフロントサスペンションリアサスペンション で、乗り心地とラインのトレース性が非常に良かったということがあります。で、どこのダンパーを使っているのかっていうことが、すごく僕自身も興味があったんですけれども、こ、ま、う、あ、資料を見ていただくと、プロスムース採用って書いてあります。こちらもそうなんですけれども、プロスムースっていうと、まあ動画の中でもお話ししてるんですけど、蚊帳製のダンパーになります。で、まあ蚊帳製のダンパー、実際どういう、 作りでこれだけの乗り心地なおかつラインのトレース性ハンドリングが両立されているのかっていうことを技術的に今日はご紹介をしていこうと思いますカやばの技法を見ていただきますとこのプロスムースの技術的な詳細について書いてあります、まあ、今回はこの技法にのっとって少しご紹介をしていこうと思います でまず今、車に求められていることとして、まあ、ここに書いてあるんですが、カーペットライド感、乗り心地、それからラインのトレース性、相安性、まあ、これを高次元で両立させることをまあ狙っていると、まあ、いうこともあって、まあ、サスペンションをより良いものにしていこうというのが、まあ、トヨタのグループの中でのまあ開発になっていると、まあ、いうことがあります。 こんなにも、こんなも同じようなことをやっていて、以前、オデッセイで、可変減衰機構のダンパーやってたんですけれども、あれも、元々はザックス で, で、そこから、昭和がザックスと同じような手法で、可変減衰機構のダンパーを取り入れたっていうのがあるんですが、まあ、メーカーおのので、やってることは基本的にはやはり同じで、乗り心地をいかに良くしていけばいいのかっていうことを、やっぱりサスペンションで今回行っているということになります。 で今回乗り心地を良くしたというところの狙いはどこなのかということなんですけど、ここの図1を見ていただくと少しわかるかと思うんですが、まあ、横軸がこのショックアブソーバーの作動速度、外に行けば行くほど速くなりますで。縦軸が減衰力、こちら上に行けば行くほど減衰力が立ち上がるわけなんですけれども、今回見ているのが、 ここの玉美低速域というところ、私の高速道路のインプレッションでも、この玉美低速領域っていうお話を少しさせていただいてるんですけれども、まあ、ここの部分を今回、かやは、トヨタ、まあ、狙って、このダンパーというものを開発しています。で、ここ、見ていただくと、 減水力が全然立ち上がってないということですで。もちろんそのピストン速度、この作動速度って書いてあるんですけども、まあ一番少ないところなんですけど、実はここの領域で減水の応答性、立ち上がりを良くしてやることによって、路面からの入力を受けた時の突き上げが少なかったり、かつ減水が立ち上がっていれば当然、吸収、 衝撃の吸収というのも当然素早く行ってくれるわけなんですけれども、油圧のダンパーを使っているんで、油圧ですと、ちょうど立ち上がるところがこの低速域の後半、中盤から後半ぐらいのところでやっと減衰が立ち上がっていくようになります。でも今現状としては、油圧のダンパーなので、この低速域の手前までのところは二次曲線的な減衰力の立ち上がりを。 示していくというのがありますので、どうしてもこの低速域において乗り心地が今一つ良くなかったっていうのがあるということです。で、ここを立ち上がりを良くしていけば減衰力が立ち上がる。立ち上がりを良くしていくことによって、まあ、乗り心地が良くなるんだけれども、今回はさらにその手前の手前のところで減衰力を出そうと。それによって乗り心地、ラインの投影性というものを 上げてていいいいこうというとののが開発の狙いになっています。じゃあ、どのように減衰を出していくのかっていうことになってくると思うんですけれども、まあ、かやばで考えている、サスペンションメーカーさんの方で考えている概念というものがありまして、それがこの図2に示すものになります。でこれどの、何を意味しているのかといいますと、まず 軸, 軸を見ていただくと、 この横軸が作動速度、サスペンション、ショックアブソーバーのこの速度、まあ右、外側に行けば行くほど速度が上がるという意味合いを示していて、で、縦軸、この軸力、外に行けば行くほど軸力が上がると、で、振幅してますので、まあ対象になっているということなんですけれども、今、サスペンションメーカーさんの方で、この極微低速領域での 減水をどのように立ち上げていくのかっていうのは、当然着想として持っていて、この断性液、それからこの性摩擦、この赤くなっているところと、この緑になっているところ、ここの軸力をいかに高めていくかっていうことが重要であると、まあいうふうに考えているというわけです。で、今回、じゃあこの断性液と性摩擦、それから 油圧によって生じるこの減衰。どのような特性で持っていくのがまあ一番いいのかっていう、まあ、今度チューニングの領域になっていくわけなんですけれども、まあ、そういったときによく部品メーカーでも使うんですが、まあ、ここに書いてあるんですけど、まあ、ベンチマーキングっていうのが あ, るありますで。よくやるのが、欧州車の車を使ってベンチマークをして、どのような特性になっているのか、この分解。 概念図みたいなものを、まあ、同じように、まあ、データを取って比べていくわけなんですけれど、その結果というのが、ここの図算になっています。で、そうすると、特性としては4つあって、高摩擦、高摩擦、低減衰要するにこの縦軸のところ、軸力をできるだけ上げてやって、減衰力はもう少なく保つと、立ち上がりはもう緩やかにということ。 というのが、まず1つの特性としてあって、で2つ目の特性としてはあ、逆ですね、こちらか、まず1つ目は、高摩擦、高減衰、減衰の立ち上がりも鋭くしてあげて、かつ、ここの部分、断性、それから性摩擦の部分も強くする、軸力を強くするという特性が1つと、で先ほど紹介しました、高摩擦低減水。で、3つ目が、ここなんですが、 低摩擦、要するにここの軸力をできるだけ緩くしてやって、で減衰は、減衰も緩やかに保つ種保つ特性で。最後に低減、最後に低摩擦、高減衰ということで、摩擦特性は少なくしてあげて、減衰力の立ち上がりを良くするということで、まあ、このだけの特性があると、まあ、いうことになります。で、かやそれからトヨタは、まあ、どういった特性が車にとって、 有利なのか、乗り心地、それからライントレース性として有利なのかということで、高摩擦低減水という、この領域を狙って、まあ、今回 プ, ライムスプロスムースというものを開発したと、まあ、いうことになりますで。サスペンション自体はこういった力が働いていて、こういった力が働いたときに、玉尾低速領域で減水がうまく立ち上がるという手法をつかむ必要があるということになります。 で実際にダイナミックな状態で、玉尾低速領域がどういうような特性を示しているのかということで、まあ、よくやるのが、まあ、欧州、欧州の車をベンチマークにするという手法がメーカーではよく取られます。でこれは今、量産品の低摩擦、量産品の高摩擦、一番右が欧州のベンチマーク品。で、横力の影響がないときとあるときと、まあ、実際の車の走り方にこう合わせて、 極微低速領域での特性を見た図になります。で、メーカーはもちろん、まあ、欧州車をベンチマークにしているので、こういった特性になるように開発を行ったということになります。で、ここからが具体的に、まあ、面白くなってくるところなんですけれども、まあ、先ほど冒頭でお話しした通りで、この、男性域の状態、性摩擦領域のこの軸力を出す、この2つのポイントがあったわけなんですけれども、 ここをじゃあどのように出していくのかということなんですけれども、この男性というところに部分に関しては、オイルシール、ちょうどこの右にこのサスペンションの断面図があるんですけど、ここのちょうどロッドとここの密封しているところのこの蓋のところ、ここがオイルシールがあるわけなんですけど、まあ、オイルシールの男性を使っているということがあります。で、その蓋の中にこのベアリングが入っていて、 ベアリングのブッシュで正摩擦を出しているといで。もう一つは、まあ、この辺はよくご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、もう一つ正摩擦を出しているポイントというのが、このピストン。このシリンダーの部分。まあ、ピストこのダンパーでいうとピストンモールドと言っている部分になるんですけど、このシリンダーの中にこのピストンがあって、でここの側面の部分、ここの部分で摩擦を 正摩擦を出して軸力を上げていると。で、これが摩擦の部分なんですけど、で、従来のダンパーとして油圧がピストンバルブとベースバルブということで、まあ、一番重要なところ、極微低速領域においては、この摩擦力っていうところを使って、極微低速領域、ピストン速度が限りなくゼロに近いところから減衰が立ち上がるように、 この摩擦力を今回使って開発をしたというところが、まず一つ、非常に重要なファクターになってきます。でサスペンションというのは、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ラジコンなんかやったことがある方なんかはよくご存知かもしれないんですけど、作動油という中に、ダンパーの筒の中にオイルが入っています。で作動油というのも当然サプライヤーというのは開発をしていて、 この作動湯というのはどういったところに影響があるかというと摩擦力や酸化防止、それから耐摩耗性、まあ、そういったところにも大きく影響が出るところではあるんですけれども、まあ、その辺も欧州系ってどういったところに今、ターゲットを置いてるんだっけっていうのを示している図になります。で、私もあまり詳しくないんですけど、このリンの添加量、それから アエンの添加量、この辺が結構重要になってくるみたいで、日本系に関しては、かやばの量産に関しては、まあ、この辺の亜鉛系というのは少なめで、リンの添加量で作動油で摩擦力の調整というものを行っていると。欧州に関しては、まあ、リンの添加ももちろんするんですけど、亜鉛の添加量がまあ少し多めであるということで、 まあ、どういった方向で何を添加してしたものを導入しようかというまあ検討材料ということで、このような形でベンチマークとして比較をしています。で作動時に関しては、えー、欧州のベンチマーク品に関しては、このような形になっていて、まあ、求められるものとしては、この酸化防止剤。車の場合ですと、5年ぐらい乗るということを考えれば、だいたい走行距離としてはまあ6万キロ。 ぐらいのケースが多いと思うんですけど、酸化防止剤っていうのはやっぱり必要です。それがないと機能性として確保できないということもありますし、摩耗防止剤、もちろん体摩耗性も良くないといけないですし、摩擦調整剤ということで、ここが非常に重要なところになるわけなんですけども、極微低速領域においても、この摩擦というものは非常に重要だと。でそれから、消耗剤。 で、キャビテーションが起きてしまうと、うまく減水が立ち上がらないっていうところも出てきますので、こういったものも入っていったりとか、あとは分散剤というものが入っていったりとかします。で、このようにベンチマーク品というのはどういったものを入れているのかっていうのを成分分析をしていて、で、今回その開発、プロスムースというのがこちらの開発品になるんですけども、まあ、このような形で、作動に関しても決めてきたと、まあ、いうことになっています。 まあ、ベアリングブッシュ自体も、まあ、パラメータスタスディを行っているということですこの辺がかなり部品メーカーのノウハウになってくるところだと思うんですけれども、まあ、ブッシュの開発ということで、ベアリングブッシュが断性域、それから性摩擦域で軸力が大きく変わるというお話をしたわけなんですけれども、まあ、ベアリングブッシュ、どこを変えていくことによって、今度、相安性、乗り心地が 良くなるのかっていうのを示した表になります。でこのように、材質、物種自体の材質を変えると、相安性、乗り心地が良くなる。二つ目が、この樹脂厚厚みですね。この厚み自体を変えると、相安性が良くなる。それから、もう一つ決め手となるのが、この物資の形状になるんですけど、細かいところなんですが、 この内面の面取りの部分、それから内面の内面取りの角度、ここが乗り心地にかなり効いてくるということで、どういった仕様に振ることによって乗りがちが最適化されるのかっていうのは、もうパラメータスタディしかないわけなんですけれども、買、ま、え、あ、場として今回最適な仕様をプロスムスに取り入れていると、まあ、いうことになります。実際にパラメータスタディしたときの結果になってるんですけれども、 まず、ブッシュのこの形状っていうのが、まあ面白くて、内面取りが大きくなれば、ショックの動きが良くなって、面取りが少ないと、動きが悪くなるとまあいうことなんですけれども、まあこれ、おそらく私の考察的なところで言うと、この、まあロットが入っていて、修動してるわけなんですけれども、で、油が、オイルが当然入っているわけなんで、面取り幅が少なくなってしまうと、ここから入ってくるオイル、 まあ、くさび膜効果で、ここオイルが入ってくるわけなんですけども、ここの幅がやはり広ければ広いほど、オイルボリュームとしては増えていく方向なので、まあ、オイルの量が結構効いてきているのかなという気がします。でこちら、右側に関しては、えー、内面取り角度、今度この角度になるわけなんですけども、この角度に関しても、つけていくと悪くなるで。できるだけつけない方がいいと、まあ、いうことなわけなんですけど、 角度自体もおそらく少ない範囲でつける方が、まあ、くさび膜効果としてはかなり上がる方向にはなってくるんではないかなと思うんで、まあ、膜としても形成されやすくて動きが滑らかになっていくということなのかもしれないです。で、今度は材料に関するところなんですけど、えブッシュに関してもえ、こちら、量産品、それから開発品と、 えー、欧州のベンチマーク品と3つご用に挙げられているんですけれども、3層になってて、まあ、地金があって、中間層があって、樹脂層ということで、PTFE、テフロンが使われているんです。使われています。まあ、これはもう欧州品もそうですし、開発品もそうなんですけれども、このようにテフロンが使われていて、まあ、材料も、ロットの追従性というものも良くしていこうということで、えー、欧州品、それから量産品、材料調査をした上で、 最適化できるように、開発費に関しても、このような材料で盛り込んでいるということになります。もう一つは、チョックアブソーバーの筒の中にあるピストン。側面の部分、修道する部分になるわけなんですけれども、それの単体テストということで、まずピストンモールド材を使って、このように単体テスト、ベンチマーキングを含めてテストをしています。で横軸が荷重、 なおかつ、面圧で縦軸が摩擦係数、上に行けば行くほど高くなるということなんですけれども、荷重がまず高くなればなるほど摩擦係数としては少なくなると。もう一つは、面圧が大きくなればなるほど摩擦係数が少なくなるという傾向が、まあ、この4つのパラメーターがあるわけなんですけど、まあ、パラメーター 開発品、欧州品の BM 品も含めて、ベンチマーク品も含めて、まあ、このような結果になっていると。で通常だと、荷重が大きくなっていけば摩擦係数も高くなるし、面圧も高くなれば摩擦係数高くなるんじゃないのっていうイメージの方が強いと思うんですけれども、これ作動油が入っているので、絞り膜効果の影響というのがあります。 それによって、まあ、油膜が介在されているというところがあるので、ちょっと一般的なちょっと考えとは、ちょっと逆の傾向があったりします。で、その中で、今度、材料は、どういったものを選んでいけばいいのかということで、えー、ベンチマーク品というものをまず見極めた上で、まあ、ベンチマーク品、それから量産品、これ従来品ということなんですけど、まあ、見極めた上で開発品は、 どういった仕様のものを盛り込んでいけばいいのかということで、今回このような形でテフロン、グラファイト、でカーボンファイバーのなしとで、形状凹凸の差が少ないものということで、この仕様のものをピストンモールド材に盛り込んでいったということになります。で今までベアリングのブッシュとピストンモールドの仕様について少し細かくご紹介して、 それを今度盛り込んで、まあ、性能確認というものを当然やります。でこれはまあ実写に載せる前の性能確認になってくると思うんですけれど、もともとこの欧州 の, B 欧州のベンチマーク品というものをターゲットにしてたわけなんですけど、まあ、今回、この開発に関しては横、横力の影響がない場合、横力の影響がある場合、まあ、同等の軸力の特性がまあ得られたと。 まあ、いうことになるということになります。で、もう一つ重要になってくるのが、信頼性。やはり、レース品とかですと、特に信頼性っていうものを気にする必要はないんですけど、やはり皆様が、私も含めて、車を長期的に長く乗るということもあるので、性能というものは常にある程度一定である必要っていうのがあります。 それを確認するために、この耐久試験、ロバスト性を高める、ロバスト性を評価するっていうことが必要になってくるんですけれど、当初の開発品は、このようにピストンの部分にこれおそらくシールリングになると思うんですけど、シールリング自体が破損してしまっているということがあるわけなんですけど、この開発品に関しては、耐久前、耐久後ということで、特に表面上の大きな 影響、破損と、プロフィールなんかも過剰な、まあ、摩耗がしてないかどうかであるとか、あとはこの玉尾低速領域での軸力の特性の変化があるのかどうかとか、それからもちろんこの辺、あとは下の油漏れがあるかないかとか、まあ、この辺を一連張りテストをして、まあ、確認をして、まあ、性能確認と最終的な耐久確認というものを、まあ、行っているというものになります。 会話性のプロスムースの開発についてのお話をしてきたんですけれども、乗り心地を良くするために、この軸力をまず上げるということにおいて、弾、まあ、性、それから性摩擦というものを高めていく必要というものがあると、まあ、いうことになりますで。それを高めていく必要があるわけなんですけれども、それをどういった部品でやっているかというと、このオイルシール、デアリングブッシュ、ピストンモールド、まあ、この3つの部品を使って、 まあ行っていて、オイルシールに関しては、材料、それから形状、で、アベアリングブッシュ、それからピストモードに関しては、まあ材料ということで、まあそれによって、この軸力を上げることによって、このサスペンションのロットが、まだ速度が上がりにくい、低い領域においても、減衰力がしっかりと、まあ立ち上がってくれて、路面の凹凸に対して、 しっかりとサスペンションが追従してくれるような、それによって、ノアボクシーのサスペンションというものは、低速から減衰力がしっかりと立ち上がるセッティングになっていて、マイルドでしっとりとした乗り心地が達成されていて、なおかつ、ラインのトり姿性も上がっていると、いうことで、今回、技術的な観点で、ノアボクシー、なぜこれだけの 乗り心地、ライントレス性が上がっているのかということで、ヤバ製のプロスムースのショックアブソーバーについての技術的な紹介ということでお伝えをいたしました。また、こういった技術的な話に関して定評があるようでしたら、また紹介をしていきたいと思っておりますので、ぜひご興味のある方はチャンネル登録、